注意ください。お立ちのお客様は釣り革や手すりに寄りかかってください。 す田山、す田山、お出口は右側です。お客様にお願いたいたします。電車は時間をするため、むを得行停車することがありますので、私のお客様は、おじりさゆっくりとお散歩しください。